皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月17日、妖精の国のイベントが終わりました。そして、余韻に浸る間もなく、第11回アストルティアナイト総選挙の大予選会が始まりました。今回のメンバーも強敵ばかりですが、私の投票先はもう決まっています。そうです。ユシカ全力応援です。次回こそはナイトの座を射止めてもらうべく、まずは予選突破からです。 そして長年続いてきた漫画「そうめんの荘號」もついに最終回となりましたなんだかんだで216回も続いた4コマ漫画ですが何とかして単行本とかの形にならないでしょうか V ジャンプの偉い人よろしくお願いしますというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました